はい。百カ国トラベラーの熊本みです。皆さんは旅を楽しんでいますか荷物が重いとなかなかアクティブに動けないですよね。私は今までたくさん旅をして、やっぱり荷物が軽いっていうのは一つの価値だと思っていまして、なるべく身軽に旅しています。え、このリュック。このリュック。このリュックと、このウエストポーチ兼、 うー ん, なんかこうやってこうやって斜めがけとかもできるバークこの2つで大体旅しています移動する時にはこれ持ってあと街歩きを楽しんだり観光する時はこれはホテルに置いといてこれだけで旅をしています今日はですねこの中に何が入っているのかなるべく うーん荷物少なく旅するには何を入れていけばいいのかなって思ってらっしゃる方にこの中身を包み隠すことなくお伝えしようと思いますので是非参考にしてくださいもちろん必要なものには個人差があると思うしあと季節によってもね違うと思いますので、まあ、参考になればと思います。 物件をプリントトアウトしたもののファイルが一つこれは交通機関用ですねそしてこっちはホテル予約したホテルの詳細 と, と予約してありますよっていうなんかブッキングの資料をプリントアウトしたものそしてその地図をちょっと分けてファイルに入れてます。で今回重宝したのが のど飴これ100均のケースに入ってるんですが、えー、もうだいぶ減ってますねロッテのカリンのど飴現地の人にも大人気でしたでちょっとこっちでは使えない、えー、日本の効果なんかもちょっと入れてたりします冬場だと2袋ぐらいあった方がいいんじゃないかな重たいけどねのど飴結構乾燥してますし現地の人も風邪をひいてる人が結構いたので えー、ちょっとしたコミュニケーションにも役立つと思いますありがたがってもらいましたでティッシューいろんなとこからもらったやつそのまま持ってきてな<笑>くて恥ずかしいんですけど大体12345個ぐらい持ってきましたかねトイレットペーパーがないところがたまにあるので、うん、あと鼻水が出たりとかねそういった時に役立ちました うん、まあこれが私のおお小物おコスメ類なんですが恥ずかしながら100均のもの多いです100均のものこれは現地で日本人に頂 い, いたローズ水リフレッシュにすごく香りがよくって化粧水代わりに役立ちました私化粧水は持ってきてないんですよもうクリームとあと BB クリームと、えー、アイラインと、まあ、シャドウと もうなくなっちゃったんですけど、ワセリン。ワセリンが保湿にすごく役立ちましたね。寝る前にワセリンを塗って寝る。あとは BB クリームですかね。そしてこれが、あの、プライベートでも、いや、いつもプライベートなんですけど、役立ってる。あんまり、えー、きつい成分の入ってない優しい日焼け止め。そうそう。日焼け止めです。これを、ん今回も2つ持ってきましたね。あとマスク。 マスクヨーロッパの人全然マスクしてないので、えー、最初はしてたんですよ私もマスクちょっと風邪もらっちゃ嫌だなと思ってでも途中からもうなんかね酔っ払いに「なんだあれ?」とか言われたんでやめてましてでも夜は部屋がすごく乾燥するのでいつもしていましたで飛行機の中でももちろん品質ですしアジア圏に帰ったら必ず使えますのでだい白数えラス 4枚ぐらいあったらいいかなと思います。これもパウチ付きの、ジッパー付きの袋に入れてます。はい。絵書類だいたいまあお値段は言いませんが、お手ごろでいい感じ。ただ、これね、匂いがいいんですよ、匂いが、はあ。なんか現地の匂い、いいですよね。タオルは割と使いませんでしたね、ホテルでは。 でも外に出た時リュックを背負って坂道結構歩いたので昼間は暑くてこれを背中に敷いて汗を吸収させながら歩いてましたトルコ航空のアメニティに入っていたなんか安っぽいすごい不織布でできたスリッパなんですがこれ結構役立ちましたねなぜかというと私一応あのー このこれこれこれも、まあ、100均で買ったんですけどもビーチサンダル持ってたんですけどあの靴下なので履けないんですよねですからこっちをもう利用してましたね春回路10時間ぐらい聴くやつなんですがミニサイズで3つ持ってたんですよ最初のの宿っっててエアビーで撮ってたのでた うんエアコンがついてないお部屋だったんですよその時にはこ の, あのもう一つ10個すごく役に立ちましたねこれは私いつも旅する時に持ってってるこれもまあすいませんダイソーで買いました、えー、300円の目覚まし時計、うん、これはあのー、スマホを私使いこなせてないので<笑>アナログ人間なんでね、うん、こういうのが。 あの飛行機の乗り換えの時に空港で6時間ぐらいあると寝過ごさないように目覚まし時計で、えー、起きてますじゃあいろんな行動類充電する時とかあこれスマホですね充電これ大体 い, い, いつも差しっぱなしにして外出してますこちら充電器ですね一番なんとか使えます これ便利ですよ 1,500 円とかそれぐらいだったんですけどもここにあのこういうのもついてますしね割とねこれ長いコードのやつが便利だと思いますカバンの中から取り出して紐をくっつけたまま使えますし あのベッドサイドに充電のソケットがないところも多いので遠くから差し込んで使うことがまあまあありましたそういう時にすごく役に立つ長い USB コード役に立ちますよそしてやっぱりこのなんかこうソケットが違ったりするのでこの付け替えができるやつこれも便利ですねヨーロッパだと三つ穴の ソケットがあったりするんですがこれはこの白い棒をこっちかひゅッと1本刺して で, で、これがう下2つに刺せたりしますからね3つのやつでもこれとこれでやりきれますはい便利軽いしねこれ1個買っとくといいと思いますそれからじゃん 湯船派の私にはこのねもう使い古してるんですがゴム栓ゴム栓が役に立つんですよただ今回役に立ってくれませんでしたサイズが合わないんですねちょっとここがね深すぎた深すぎたんですヨーロッパのは今ねお風呂から持ってきたんですがこれ浅いんですよねだいたいこれ8ミリぐらいかな で直径がう四セ4チ四セン チ, センチ8ミリぐらいのやつを持っていくといいと思います湯船はあるのに線がないってことがねまあまあありますのでこれ持っていくといろんなところで、えー、入浴が楽しめると思いますやっぱバスタブに体浸したいですもんねただ最近はやっぱりねエコのことを考えて うん、湯船にお湯を食べるのは贅沢だ地球のためにそんなことはおよしなさいなんてことを言われることがあるので、えー、外国人の方には言わない方がいいかもしれませんでも日本人はねやっぱりねさあそしてこれが私帽子なんですがはいこれちょっと分かりますゴムひもつけてます。 これ日本でもつけてかぶってるんですが、自転車に乗るときにね、飛んでっちゃうので帽子が。これ必ず私いるんですよ。ダサいですけども、やっぱ実用的じゃないとね。で、ヨーロッパ風が強いところ、橋の上とか観光してると、やっぱグーッとこう飛ばされそうになることがあるので、これはやっぱり必要だと思いますね。すごくね、役に立ってくれました、このゴム紐。つけといてください、ね。かっこ悪いけどね、これ大事だと思います。 かっこより飛ばされないそして冬場のヨーロッパ観光これはねこれはすいません100均ですネックウォーマーこれ一つで全然違いますしあの周りで咳をし始める方がいらっしゃるとこれをねあの鼻元まで持ってってマスク代わりにすることもできるのですごく役に立ってくれますネックウォーマーいいですよ 100円か200円だったなダイソーさんありがとう安くていいものこちらはリュックの中に入っております針金ハンガープラスピンチが123本当は4つ持ってきてたんですがどっか行っちゃいましたこれあのいろんなこう洗濯をしたり し, してこうやって乾かすこともできますし それからあの、本当にこの洋服をかけることもできるしね、ちょっとバスルームで洗濯をして乾かす。窓辺で乾かしたりするのにすごい便利ですよ。まあもちろんクローゼットの中にね、あったりするんですが、足りなかったり、細いものがいいなという時がありますのでね、ピンチが挟める、こういった針金ハンガー便利だと思います。ピンチは4つ持っていきました。 さあこれらが私のリュックに入っているものたちなんですがこれこれ何だと思いますゴミじゃありませんえっとですねこれが私のまあ下着とか馬場シャツとか<笑>ぐらいですかねちょっと開けてみましょうかね片手じゃ開けにくいなあでも開いたでこれぐらいなんですよねうーん コンパクトにまとめてあると思います。我ながら。今日ちょっとなんか余計なものもあったんですね。今回は10泊、11泊ぐらいなんですけど。じゃじあ、出す見るっやめときましょう。えー、っと、ま、パンツが5枚。靴下が5枚。ババシャツ3枚。 プチタオル1枚ぐらいかな結構ね洗面所で洗って干しとくと翌朝乾いてたりするのでうんこんなにいらなかったですねまだ使わないまま靴下とかありますもんただねシャツはね馬場シャツは昼間汗かくので結構3枚は 最低限あった方がいいと思いますうん一つプチタオルはいらなかったななんか使わなかったもんまあでも几帳面な方は持ってったらいいと思いますようんあとね毛糸のパンツ冬場毛糸のパンツおへその上まである毛糸のパンツはエアコンのないお部屋ではすごくあったかく過ごせましたので そういういところに泊まる予定の方ぜひイトのパンツよろしく冬の旅行年末年始ヨーロッパかなり冷える朝晩は冷えますね昼間はあったかいんですけどもなのでうんとね私の場合はタートルネックまあ薄手かなータートルネックウールじゃないですよアクリルのアクリルの乾きやすいんでね洗濯もしやすいしこれをもう一つ今着てますから脱<笑>けませんがこれと もう1枚2枚ですねそしてこれいつも着てるあのベスト毛糸のベストなんですねすごくね目が詰まっててこれ、ね、父親の昔使ってた背広の下に使ってたベストなんですが、すすごいあったかいので、まあ、着脱もしやすいしこれすごくあったかい重宝してます寒い時にはこれ着て寝てもいいしねダサいんですけどいいものはいい。 そして、まあ、風を防ぐ。これ、まあ、必須ですね。えー、ウィンドブレーカー。これは冬用で、あの、中は割とごつ片手で開けにくいぞ。これでいいや。えっ、ー、と、中にちょっとね、裏地が、ちょっとだけ毛羽系の裏地がついてるやつですね。は、う、い、ん。あと、フード付き。突然の雨にも、これ、フードついてると便利ですよ。はい。短めの、そんな長くない。 ですね、これも必須だと思います。急に雨降ることもありますから。あと靴。靴はですね、もうこれ世界一周している時からこれじゃないとダメなんです私。メレル。メレルのジャングルモック。<笑>はい。本当は っていう風通しのいいやつが好きなんですが女性ものはねなかなか手に入らないというか廃盤になっちゃって今新しいの出てるのかなベントのやつこれちょっとねごつくて重たいんですがこのホールド感がすごくいいので思わず歩きたくなるようなこう足が弾むスニーカーですねもちろん紐がないのでねスッと履けますしいいんですよねメレルのジャングルモック できるる人はこれを履いていて黒だからちょっとねパンツを履くと割とフォーマルな場所でもバレないというバレてるこれいいですよ、うん、普段履きにも仕事 C の方におすすめですねメレルのシリーズあただ靴底はこのね黒いやつがいいですよここ黄色になってるのがあるんですがあれちょっと硬いので黄色のやつよりはこのね あのメレールのやつがいいですねここが黄色じゃないやつをおすすめ。絶対いるのが指輪切手袋指輪切手袋これ毎日同じの使ってたんで、まあ、洗濯してたんですがボロボロになっちゃいました100均ですいいですよ、うん、いちいち着脱しなくていいし、うん、そしていろんなところでね指先使うことがあるので。 指空き手袋すすすすごくいいですおすすめというかこれ絶対いりますねプラスチック製のスプーンフォークナイフのセットよくファーストフード店なんかで、ね、もらえたりするんですがこれだとあの飛行機持ち込んでも金属反応しないですしちょっとスーパーで買ったヨーグルト食べたいなーという時なんかにはねこれよく使えますね便利だと思いますリュックの一番。 端っこに入れてたのがこここれれれ雨雨具なんですよこれ雨がっぱこれはスリーコインズ3 0 0円で買ったんです雨がっぱもうね全然使わなくてこっち毎日雨まああの雨季ですから絶対使うだろうな雨でもまあしょうがないかなと思ってこれを持ってったんですが全然使わない毎日晴れてましたで、ね、もちろん傘傘も持ってったんですが全然使わなかったです サロンパス。サロンパスです。今、いろんなシップ剤があると思うんですが、結構大きかったりするのでね、このコンパクトなサロンパス、いいですね。結構筋肉痛になったりするんですよ。何時間も歩いたりすると。で、翌朝治ってないと辛いですし、これを貼って、えー、お風呂上がりにこれを貼って寝ています。メガネ問題です。旅先でのメガネ。それともコンタクトレンズにしようか。 迷いますよね、まあ写真も撮るしメガネじゃ嫌だという方はコンタクトがいいと思うんですが割とねほこりっぽかったりするので痛いこともあるかと思います私も最初はコンタクトをしてたんですけれどもやっぱりこっちメガネに変わりましたというのも割とね壁が白かったりして照り返しがあると。 UV? まあ目のところに UV が入ると色黒になってしまうというね調査結果があるということで、まあ、目を守りたいですしこのメガネは UV カットレンズプラスブルーライトもカットしてくれるの で, で高機能なんですけれどもまああの格安のやつでこれを愛用していましたねコンタクトももちろんいいんですけれども 結構これねあのー、なんか保存材とかなんかいるじゃないですかケースとかもいるし、うん、そういうのをやめましたねで日本で測ってもらったこの目の目の資料データ度数とかこういうのを一応ねメガネをちょっと作り変えることになっちゃいけないので念のため持っていきましたね私はメガネ派で過ごしました